ビヨンドに課金する前に知っておくべき全てをお話しします。 ビヨンド動画ディレクターのクレメヤです。今回のテーマは、ビヨンドの始め方。ビヨンドを無料で使う方法があることを知らない。ビヨンドにクーポンがあることを知らない。これらを一つでも知らなかった人は、この動画を見る価値があります。私はすでに1年以上ビヨンドを活用しており、チームで動画を制作し、企業様や個人事業主様向けに納品してきました。また、動画制作未経験の30代主婦が、0から1ヶ月で月収10万円超えの動画クリエイターになるサポートもしてきました。この 動画を見ている人で副業で月収をプラス5万円増やし美味しいご飯を食べに行きたい在宅で自分の好きな時間に働き家族との時間も大切にしたい高単価な仕事をして少しでも楽な暮らしをしたいという人にとって貴重な動画になりますちなみに今回は BEYOND の割引クーポンを紹介する特典パートをつけておきました特典パートは動画の最後に入れていますのでぜひ最後までお楽しみくださいそれでは本題に入っていきますまずはどんな動画が作れるのかについて いきなりでですすが問題です次に見せる動画の中で Beyond で制作できる動画はどれでしょうか1スカッと系で見るこんなテイストの動画2書籍解説系で見るこんなテイストの動画3ビジネス系で見るこんなテイストの動画 正解は、1、2、3、すべての動画を Beyond で作ることができます。皆さんが YouTube で見たことあるような、これらのキャラが登場する動画は、すべて Beyond で制作された動画です。Beyond には3つのスタイルがあり、制作したい動画の雰囲気によって、使うスタイルを切り替えることができます。また、Beyond にはテンプレート、つまりはあらかじめ収録されている、そのまま使えるお手本となるキャラが1500種類以上います。それだけで十分に動画制作できますが、パーツを組み合わせて、自分が好きなようにキャラを作ることも可能です。例えば、この動画では、事前に動画制作に携わる ジルキャラクターとししてて制作しています人物以外の小道具として使える素材は2万種類以上ありキャラクターや小道具を自在に動かせるモーションパスという機能やカメラワークの機能で斬新な動きやシーン展開を作ることも可能ですまたビヨンドにはアップデートがありますビヨンドはもともとアメリカの GO アニメイト社が作ったツールで操作画面は全て英語でしたがアップデートにより日本語検索が可能になりました画面比率の変更もできて TikTok に投稿可能な縦型動画も作れます BGM は154種類交換は318種類あります ますか、自分がアップロードした音声データを使用可能です。続いて beyond はどんな人におすすめかについて。 実は昔の私も動画編集をしてみたいけど撮影が面倒だし顔出したくないアドビで動画編集をやってみたけど難しくて続かないと悩んでいましたそこで出会ったのがビヨンドを活用したアニメーション動画制作ですビヨンドの強みは何と言っても撮影が不要であること編集が簡単であること機械音声があることにあります一言で言えばビヨンドは動画制作初心者の人にこそおすすめの動画制作ツールです通常の動画制作の流れにはこのように撮影の手間があります一方でビヨンドの動画制作フローはこちらのように撮影の手間がありません そのためこんな動画作ってみたいなと思ったらすぐに作ることができます操作方法も簡単で1日あれば基本をマスター可能です例えばこちらの動画は私がビヨンドを始めてから3日後に制作した動画です他の動画を見よう見まねで作りましたがこれくらいのクオリティであれば1週間もあれば作れるようになりますこの動画を見ている方の中には実写と組み合わせてみたいんだけどと心配な方もいるかもしれませんがご安心ください ビヨンドでは画像や動画素材をアップロードして動画内で使用できるので実写映像と組み合わせた動画を作ることもできます。もしかしたら自分は動画を作りたい気持ちはあるけど自分の声を入れるのは恥ずかしいなという人もいるかもしれません。そんな人は日本語対応している機械音声の機能を使えば OK です。ビヨンドには入力した日本語をそのまま読んでくれる機能があり、女性の声3種類。とんだ、どんだ、しょうもなクてクサ、クソワロタ WW、男性の声2種類。電話に電話、 何それクソアローリングの中から好きなタイプを選んで機械に喋らせることができますこのように Beyond は撮影不要編集が簡単機械音声ありという特徴があるため動画制作のハードルがめちゃくちゃ低く初心者の人にもおすすめです続いてどんな仕事があるのかについてまず前提として動画制作初心者の人がいきなり1人で稼ごうとするのはおすすめしません理由は簡単で1人で全部やるのは難しすぎるからです 私もはじめは一人でやろうとしましたがあまりにやることが多くて挫折しかけたので今はチームでやること前提に仕事をしていますビヨンドを使った動画制作の仕事をする場合はアニメーション制作以外に商品開発営業ディレクション企画構成台本制作ナレーションなどやるべきことがたくさんありますそれぞれの仕事の向き不向きもあるのでどこかのチームに入って動画制作の仕事をやりながら覚えるといいでしょう また難易度が高い企業 PR 動画よりもある程度作る動画が決まっている YouTube 動画の方が初心者にはおすすめです実際今 Beyond で稼いでいるほとんどの人は YouTube 動画の仕事から始めています仕事を探す方法は簡単でクラウドワークスという仕事紹介サイトで「仕事を探す」をクリックし「Beyond」と検索すれば OK ですすると Beyond 動画制作の仕事が出てきます台本やナレーション音声は依頼主が事前に用意しているのでそれを元に動画を制作する仕事になります制作する動画の中で 長さは1本5分から15分程度の動画で報酬1本 1,000 円から1万 5,000 円程度のものが多いです。 在宅でお小遣い程度でいいから自分の好きな時間に仕事をしてお金がもらえれば OK という人はこの仕事をやるだけで月に数万円から30万円程度を稼ぐことができます YouTube 動画制作でビヨンドに慣れてきたら企業 PR 動画の制作や YouTube チャンネルの運営にチャレンジしていくと良いでしょうこれらの仕事は収益化までの難易度も高いですが月に100万円以上稼ぐことも現実的になります今回の動画は初心者向けですのでこれらの動画に関してはまた別の動画でお話しします続いて必要なものについて ビヨンドをやるために必要なものははは大きく分けてつつつありますす目目パソコン2つ目はネット環境ですこの2つはどうしても必要なので必要経費と思って割り切りましょう1つ目のパソコンに関してはメモリ 8GB 以上が推奨されていますまた画面の大きさに関しては13インチ以上あった方が作業しやすくもっと言うと画面はでかければでかいほどいいです Twitter で動画クリエイターにアンケートを取ったところ していますが、27in のディスプレイを使っていますね。という人が多かったです。私も基本在宅で仕事をすると決めているので、2 7インチのディスプレイを2つ使っています。これから購入する人は家で作業するのか、持ち運びをするのか、使っててテンションが上がるのか、もう考えて購入するといいでしょう。私は apple が好きなので、初めての人には持ち運ぶなら macbook air か pro。 末置きなら iMac をお す, すめします実際に買う際はお近くの家電量販店か Apple ストアで実機を触って確認してみましょう特にパソコン本体の重さは実機でないと確認できないのでしっかり持ってみるのがおすすめですちなみに最新の MacBook Air で公式サイトにてだいたい12万円くらいから24回分割支払いで購入できます Apple 製品は公式サイトから買うと自分好みにカスタマイズできるのもおすすめです Beyond はスマホやタブレットでは操作できないのでご注意ください 2つ目のネット環境についてはインターネットの速度が重要です Beyond は普段スマホで遊んでいるゲームと同じクラウド型のサービスです要するにソフトをインストールしたり自分で初期設定をしたりする必要がなくログインしたらすぐに使い始められます逆に言えばパソコンにソフトをインストールするわけではないのでネットがつながっていない環境で編集することはできません また、ネットが遅いとまともに作業できないので、ある程度の速度が必要です。必要なインターネットの速度についてですが、Twitter でアンケートをしたところ、ストレスなく使うには 30Mbps あれば大丈夫そうです。自宅のネット速度を計測したい人は、こちらのリンクをクリックすると表示されます。動画の概要欄に貼っておきますので、気になる人は事前に調べてみてください。ちなみに、ネット速度に関しては、無線ではなく有線にすると安定します。また、他の端末で YouTube を見ていたり、スマホをつなげていたりすると重くなるので、家族と暮らしている人は、 Wi-Fi が重くなるかもしれません参考までに一緒に仕事をしている動画クリエイターは w i f i だと 7.8Mbps 有線で 330Mbps でしたビヨンドを使う際のブラウザは私は Google Chrome というブラウザを使っています拡張機能を入れると作業を効率化できるのでおすすめですまたインターネットエクスプローラー Safari はサポート対象外でビヨンドを使うことができないのでご注意ください続いてビヨンドのプラン費用について 先に通常プランの説明をした後で無料で使う方法やお得な割引クーポンの話をします。Beyond は公式サイトで4つのプランから選ぶことができ、期間も月契約と年契約の2つから選ぶことができます。どのプランでも年契約の方が月契約よりも40から 49% ほど安くなりますが、初心者の人は Beyond を使い続けるかわからないですし、チームに入る場合は課金する必要がないので、月契約を前提に考えた方が良いです。一番安いプランだと月額約5500円で使うことができますが、左下に Beyond のロゴが入 入入っったたりり自由にフォントを入れることとがができないといった制限がありますちなみにフォントはパソコン上で表示される文字デザインのことでフォント種類によって動画のイメージが変わりますただ仕事に応募する際に相手に見せるための動画を作る場合は一番安いプランでも OK です後ほど解説する2週間体験版では動画をダウンロードし自分のために使うことはできないので YouTube 案件を獲得したい人応募にポートフォリオが必要な案件を取りたい人応募用に自分のポートフォリオ用動画を作りたい人は契約で最エプランを1ヶ月だけ契約し その間に動画を作って案件応募に使うイメージですちなみにポートフォリオは制作事例のことですチームで運営する場合は私も契約しているプロフェッショナルプランを選ぶ必要がありますただしチーム運営者は私の例ですと自分のアカウント1年契約で999ドル約11万円契約期間1年の1シート追加で899ドル約10万円合計約21万円と大きな費用がかかるのでビジネスモデルが明確になってから課金するのがおすすめです各プランの違いは公式サイトに書いてありますので各自でご確認ください 続いてビヨンドを無料で使う方法について。 ビヨンドを無料で使うにはチームに入れば OK ですビヨンドですチームを運営する際運営者は追加する人の数だけ課金する必要がありますが招待される人は課金する必要はありませんつまりどこかのチームに入ればあなたは自分のお金を使うことなくビヨンドを使うことができます仕事の話をした時にまずチームに所属した方がいいと話したのは基本的な使い方を教えてもらえる他にお金がかからないというメリットがあったからですもちろんチームに所属するためにはチーム運営者に採用される必要があります採用されることや応募分の という方は要望があれば別動画で解説するのでコメント欄で教えてくださいただチームで仕事をする場合事前に必ず理解しなければならないことがありますそれがアカウントとシートについてですここをを理解しししないと規約違反をしてしまったり 10万円以上損をするる場合もあるので集中してて聞いいくださいまず大前提として Beyond のデータはメールアドレスに紐付きますそのため体験版に登録する際やシートに招待される時はメールアドレスが必要になります一つのメールアドレスで一つのデータを管理するので同じメールアドレスを使い回すことはできません 例えば自分でビヨンドを契約し途中からチームに入ることになった場合は別のメールアドレスを使う必要がありますもしチームで仕事をする際にメールアドレスとパスワードを教えられた場合それはアカウントの貸し出しにあたり規約違反となるので絶対しないようにしてください規約を守ってチームを運営している場合は必ずシートに招待してもらえますここで一度アカウントとシートについて詳しく解説しますビヨンドにはアカウントとシートがあります例えば自分で契約した場合 1アカウント1シートを持っていることになります自分でアカウントを契約した場合制作した動画は自分のために使うことができますここで1人動画クリエイターを雇い自分ともう1人で動画制作を進めたいとしますその場合はまず追加したい人数分のシートをチーム運営者が追加購入しますシートの価格は追加する時期や人数により変動するので各自でご確認くださいこの時点でチーム運営者は1アカウント2シートを持っていることになりますそのシートに追加したい相手を招待することで運営者と 招待された人人の2人で動画制作を進めることとががでででききまますす招待される動画クリエイターはは一切お金をを払うう必要はなく無料でを使うことができますこの時招待されたシートで制作した動画は全てアカウント契約者のものになりますシートに招待された人は制作した動画を自分の動画として扱うことはできないのでご注意くださいシートに招待する時に必要な情報は追加したい相手のメールアドレスですこの時でに Beyond に登録されているアドレスは使うことができません招待される人はまだ Beyond に登録していないメールアドレスを用意しましょう ここまでがビヨンドを無料で使うために自然に理解しておくべき内容でした。最後に何から始めればいいのかについて。 ここからは実際に Beyond を始める際の流れについて解説します。自分で動画を作る予定の人もそうでない人も、まずは14日間無料トライアルを試してみましょう。この動画を見ている人はまだ Beyond を使い続けるかわからない状態だと思うので、実際に使ってみてから自分で課金するのかチームに入るのかを決めるのがおすすめです。体験版で作成したデータはそのアカウントで Beyond を購入すれば、そのままデータを引き継ぐことができます。体験版のデータは18ヶ月クラウド上に保存されるので、その間に購入すれば編集データを使えます。 ビヨンドの体験版で10秒動画を1本作るチュートリアルはこちらの動画で解説していますのでよろしければご覧になってください以上ビヨンドの始め方についてでしたこちらの公式 LINE では私が動画制作未経験全くの初心者から3ヶ月で企業案件動画を受注した方法や副業のビヨンド動画制作で月10万円稼ぐ方法を紹介していく予定です何をすればいいかわからない時間がない継続できないと悩んでいて 短期間で Beyond 動画制作スキルを手に入れてなりたい自分を実現したいのであればぜひ動画下の概要欄から登録しておいてください私が直接あなたの相談に乗る無料相談や動画制作依頼も LINE から受け付けています有料級の無料特典も今後配布予定ですので消えてしまう前に登録しておいてくださいまたこのチャンネルでは「アニメーション動画の力をあなたに」をテーマに短期間で Beyond 動画制作スキルを習得し自分の人生を豊かにしていく方法をできるだけわかりやすく紹介していきますそういった動画を 見逃したくない人はぜひ今のうちにチャンネル登録と隣のベルマークのクリックもお願いしますそれでは特典パートに入ります 知らない人もいるかもしれませんが実はビヨンドには割引クーポンがありますクーポンの種類は期間限定クーポンといつでも使えるクーポンの2種類期間限定クーポンはビヨンド本社が不定期で発行するクーポンですビヨンドのアカウントを持っていると年に数回くらいメールでお知らせが来ます基本的な割引額は月額プランが 10% オフ年間プランが 20% オフで最大 20% オフです期間限定クーポンはいつ来るか不明なのでタイミング合えばラッキーな感じです いつでも使えるクーポンは私が BEYOND に直接交渉し発行してもらいましたクルメア10こちらのクーポンコードを使うと全プランで 10% オフとなります契約時にコードを入力するだけで使えて新規契約だけでなく更新時も使えますこれから BEYOND を購入する予定の人は是非ご活用ください今回のお話はこれで以上ですここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたもしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします それではまた次の動画かツイッターか LINE でお会いしましょう。